このままじゃ今までの俺と同じだ人生変えに来てんだよ世界一になりに来てんだよいけてねブロスラーン